日本を選挙戦の道具に使うのはやめてもらいたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。親日派と認定されると、韓国では大げさではなく、本当にやばい状態にまで追い込まれると言っても過言ではないのかもしれません。FNN プライムオンラインの記事を引用します。 韓国では2022年3月の大統領選に向け各候補者の中小合戦が早くもエスカレートしている。この中で日本が相手に対する悪口の道具に利用されている。日本にとっては旗迷惑な新論争。そこに今ある変化が起きている。日本でも自民党総裁選が今注目されていると思いますが、韓国でも 2022年3月の大統領選挙に向けて、候補者の争いも激しくなってきているんです。そんな中、選挙とは直接関係のない日本が、なぜかいい争いの中に頻繁に登場している。8月には、野党の有力候補である、チェ・ジェヒョン、前監査委員長のヒー・おじいさんが、日本統治時代に、日本政府の機関である、朝鮮総督府の機関して働いていたという事実を、 ライバル陣営の与党、安民族議員が持ち出して、祖先が親日派だと発言した。これに対して、チェ・ジェヒョン前監査委員長は、祖先の問題を政治に持ち込むのであれば、日本統治時代に行政機関に勤めていた文在寅大統領の父親も親日派だと反撃した。そもそも韓国における親日派とは、 日本に友好的な人を意味するわけではなく、日本の統治時代、つまり戦前の日本に協力した人を指す。戦前の日本は悪の象徴で、新日派は国を売った売国奴として扱われる。ライバルに対して新茶のレッテルを貼るということは、相手を貶める非常に友好的な攻撃手段として選挙の度に繰り返し使われてきた手法。 過去に、イ・ミョンバク元大統領、日本名、月山昭弘が新茶派とされていた。イ・ミョンバク元大統領は、韓国が独徒として不法選挙する、島根県の竹島に、韓国の大統領として唯一上陸し、天皇陛下に謝罪を求めるなど、日本では反日的なイメージが強い。しかし、イ・ミョンバク元大統領は、日本統治時代に、 大阪で生まれ育っている。そして先ほどの日本名も持っていたということもあり、親日派だとレッテルを貼られることがたびたびあった。さらに、パククネ前大統領も、慰安婦問題で日本に対して強硬姿勢をとってきた印象が強いが、父親のパクチョンヒ元大統領も、高木正夫という日本名を持っていた。さらに、 日本の陸軍士官学校を卒業しており、1965年の日韓国交正常化を主導した人物だった。ということもあって、パクグネ前大統領は新日派の娘だという攻撃に常にさらされてきた。そして最近、新日派という言葉の意味合いが徐々に拡大されている節がある。2019年10月に行われた天皇陛下の即位の礼の時に、 今回の大統領選に立候補を表明しているイ・ナニョン氏は当時の首相として出席している。論争の種はイ・ナニョン氏が着ている縁尾服。イ・ナニョン候補のライバル候補の関係者が縁尾服は日本の政治家の制服だと主張した上で、イ・ナニョン氏に対して韓国の大統領ではなく日本の首相がお似合いだと皮肉交じりに批判した。 この言いがかりでしかないようなこの塩尾服批判には背景がある。塩尾服発言をしたのは、イナギョン氏のライバル候補が、地元の観光公社の社長に起用しようとしていた、ファン・ギョイク氏という料理評論家。料理評論家が日本の料理ばかりを評価しているとして、東京や大阪の観光公社の社長の方がお似合いだと、先にこのイナギョン陣営が、 こちらを批判していた。これに対して新茶派のレッテルを誤解する形で飛び出したのが先ほどの塩ッ服発言だった。ただここで注目したいのは新茶派の意味合いが変わってきている。新茶派という言葉はあくまで戦前の日本を敵視する言葉だったが、東京の観光公社や日本の首相がお似合いといった発言というのは 現在の日本の悪の象徴として位置づけている。いわゆる徴用工問題などで日韓関係が悪化する中、現在の日本と近いことが悪である。そういった図式がこの大統領選挙で自然に定着しているような印象を受ける。こうした新日論争に対して日本の外交担当者は、韓国の選挙戦とはいえ無関係の日本が こういう扱いを受けるのは正直気持ちいいものではないと不快感をあらわにした。2022年5月以降は新大統領が日本と向き合うことになる。新日論争が飛び交う選挙戦で未来の大統領がどういった発言をしていたのか私たちはしっかりと覚えておく必要がある。とのことで、前回の動画で現代ビジネスの記事を引用し、 青木治氏と安田光一氏の具にもつかない対談式コラムについて紹介させていただきました。青木安田の両子に改めて問うてみたいです。一国の大統領を決める選挙活動の中で何の関係もない他国を平気で貶め、その国と親しいことが大きな攻撃材料となるような国が韓国以外に果たしてありますかこのような人たちがいる国を 問題することがなぜネトウヨヘイトなのですか新日派だと糾弾したこの言葉は日本に対するヘイトではないのですか韓国には驚くべき法律が存在します。その名も、新日反民族行為者財産の国家貴族に関する特別法という法律で、2005年、与野党169人の議員が国会に提出し、 可決交付された法律です韓国の国会は定数300人ですから、実に半数以上が提出に参加したわけです。韓国という国は日本を貶めるためなら国会議員自らが狂った行動をするという誠にもって異常極まる国だと言っていいでしょう。この法律の目的ですが、第一条目的にこう書かれています。 日本帝国主義の植民統治に協力し、我が民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族正規を打ち立てることを目的とする。当時、朝鮮は日本の植民地ではありませんでした。国際法に則り、国際社会も認めた上での併合国家だったのです。 そして日本は世界最貧国の一つだったと言っていい朝鮮半島を普通の国にすべく莫大な国家予算をかけて朝鮮半島を開発しています。一説によれば日本が朝鮮半島に残した資産は当時の推計で約52億ドル、現在の価値にすると約10兆円にも上る規模だとも言われています。植民統治でもなければ弾圧されたこともないくせに 意気シャーシャーと嘘をでっち上げ、日本を不当に貶めるためだけに、こんな馬鹿げた法律を作ったのです。韓国という国は。しかも国会議員の半数以上が法案提出に参加するという、こんな国と友好関係を結ぼうなどと本気で思える人がいるとしたら、その人間はこの法案提出に賛成した韓国国会議員と同レベルと言っていいでしょう。 しかもこの法律はいわゆる訴求法ではないことも言われています。韓国も一応国ですので、訴求立法の禁止ということ自体は、韓国憲法第13条で謳っています。法の不可及とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを言います。日本統治時代に適法であったことを、今の時代の こんな馬鹿げた法律で裁こうというわけです。訴求法と言われても致し方ないですね。このように、韓国という国は日本を不当に貶めるためであるならば、憲法など軽々と飛び越えてしまう国であり、親日派というレッテルを貼られれば、下手をすれば財産を身ぐるみ剥がれる可能性もある国なのです。もう一度、青木治氏と安田光一氏に問うてみたいと思います。 こんな馬鹿げた法律を堂々と施行する国と、なぜ仲良くならなければいけないのでしょうかこれだけされても、それでも日本人が韓国を嫌いになることはヘイトなのでしょうかこの新日反民族行為者財産の国家貴族に関する特別法こそ、ヘイトそのものだと思うのですが、いかがでしょうかもし青木氏・安田氏がヘイトではないというのであれば、